TBSK の第7話が5月29日に放送され、平均視聴率 7.5% を記録。第6話の 8.3% から 0.8 ポイントのダウンとなってしまった、いずれもビデオリサーチ調べ、関東地区。本作は、セレブが通い日でのり学園を舞台にした、花より男子の新章で、 カグラギホールディングスの音像日神楽木ギれ平野を中心とするスーパーセレブグループ、C5、と、元はお金持ちだったが、今は貧乏暮らしの隠れ庶民の江戸川夫、杉咲花、夫の婚約者で、東野園学院に通うエリート高校生地点馬、中川大使、の恋模様を描く青春ラブストーリー。 晴れの告白を断り、天馬の元へと向かってキスを交わした夫。天馬から東野園学院への転校を進められるが、なぜかモヤモヤを抱えていた。一方、夫に振られて破れかぶれになった晴れは、C5 平海と浜田隆進の提案で庶民に退学を宣告する庶民狩りを再開。 そんなある日、晴れは父岩を、老頭健一に食事に誘われ、ようやく認められたと喜ぶ。しかし、それはホテルチューンの娘で、晴れに思いを寄せるメグリンこと西とめぐみ、いいでまりえ、との婚約話のためだった。お前程度の男にはもったいない、女性こいつはまだまだ未熟。十点満点で言えば五点、などと、メグリンを前に岩をから言われっぱなしの晴れ。 見かねたメグリーンは立ち上がり、私たちをビジネスに利用しないでください。ときっぱり断言し、ハレを連れて出て行ってしまう。その夜、ハレが行方不明になったと聞いた音が、ハレの憧れの人道名字塚松本淳の邸宅へ向かうと、ハレはそこに一人佇んでいた。二人は道苗字家のメイド頭の玉、佐々木澄江、と秘書の西田、デビット伊藤。 今ね彼、お茶を飲むことに。そこで、晴れは、子供の頃から、完璧な息子しかいらない、と否定され続けてきたことを告白。しかし、同名字も完璧ではなかったということを聞かされて、これまで音とど晴れの軽妙な掛け合いや、 晴れのお坊ちゃんらしい突飛な言動が魅力の一つとなっていた本作だが、今回はコミカルな場面は一切なく、親からのプレッシャーに苦しんできた晴れの心理描写や、秀でで庶民狩りが始まった経緯など、晴れの過去が中心に描かれた。親に愛されないという深刻な悩みを抱え、それを自ら克服していこうとする晴れの姿に、平野ファンは、 晴れの幸せな顔が早く見たい。表情だけで感情が伝わってくる。晴れの成長が目覚ましい。かぐきどんどんかっこよくなる。と、大きな前進を感じた模様。その一方で、今回からドラマのオリジナル色が強くなったよう。もともと細かな設定は原作と異なっているが、原作のクライマックスとなっている。マスラお祭り。 と、サマースクールへの展開が一向に見えず、ドラマでは晴れの親子関係が大きなウェイトを占めていることから、晴れらしくない。ただただ晴れが不憫。晴れと音が言い合いしているところが見たい。原作を忠実に表現してくれ。6話までとギャップありすぎ。と、原作コミックのファンの一部は納得がいかなかったようだ。原作は現在連載中。 完結していない作品を扱う以上、終盤はオリジナル色が強くなってしまうことは避けられない。これまでの晴れとは違う一面を見た音は、今後、晴れとどのように接していくのか。果たして晴れの恋は叶うのだろうか。原作とは切り離して、先が読めないドキドキ感を楽しみたい。